ご存知のように GNOME43 にはカラーモードに応じて背景を切り替えることができる新しい機能がありますしかし最も残念なことにその機能にはいくつかのプリインストールされた背景が付属しており独自の背景を作成するオプションはありません 幸いなことにフラタブにはこのアプリがあり動的な壁紙を作成するのに役立ちますまず暗い壁紙を選択します次に軽いものを選択しますそしてピッカーは最後の設定を覚えています ここで画像のプレビューを表示する必要がありますがすべてを表示することはできませんしかし私たちの主な目標はすでにあり新しい動的壁紙がリストに追加されました 設定から削除できないため削除したい場合はローカルル共有と背景にファイルがあり ま, すまたインターネットからより多くの背景をダウンロードすることもできます。